シクストーンズキンプリのツアーで、コナン、工藤新一のうざものまねが同時発生、森本慎太郎がキンプリ平野紫耀と神宮寺勇太を巻き込むも、元凶は京本大が。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。4月9日放送のラジオ番組、シクストーンズのオールナイト日本。 サタデースペシャル、日本放送、で森本慎太郎、27、が、最近ハマっている工藤真一ごっこが、k n g ックスのメンバーに連戦していると明かした。番組冒頭から森本は、田中いつき、26、に、打ち合わせからずっと受けていない、と突っ込まれながらも、人気アニメ、ナタンテイコナン、の主人公工藤真一のモノマネを連発。リスナーから、 中途半端に似ているものまねって、この世の何よりもイライラします。と、ダメ出しメールが寄せられた。これに森本は、自分では面白いと思っている。都市、コナンを愛してやまないメンバーで、名タンテコナン検定を受験している京本大が27の影響だと説明。03年公開の映画、名タンテコナン迷宮の十字路を見て、工藤新一探偵さ。 というセリフにはまってしまったと説明した。また、楽屋でもモノマネをやっているため、メンバーに工藤新一ごっこが伝染しているという。さらに、ついにシクストーンズ以外にも伝染しているんですよ、と続けると、森本は、大阪の金プリのコンサートで神龍寺と紫陽がモノマネをしていた、と明かした。 森本はその理由として、神宮寺勇太24、平野志洋25、高橋海人23、はいつも遊んでいるメンバーであり、昨日、3人とテレビ電話で話していた。その時、森本がずっと工藤新一のモノマネで会話していて、平野は、えっつ、と驚いていたが神宮寺が俺が工藤新一だぜ、と乗ってきたと語った。 四角金プリをそそのかす悪い先輩、そして森本はみんなで工藤新一で盛り上がったのが昨日で、今日の金プリの京セラドームのコンサートでも工藤新一が出てきたらしい、と語り、今日の昼と夜の公演の合間に平野とテレビ電話で話していた時も平野が工藤新一のモノマネをしていたと明かした。これを聞いていたリスナーはツイッター上で、 北海道と大阪でシクストーンズをとキンプリが繋がってて死ぬほど嬉しかったストタンケンティア。もともとやんちゃやけど、絶対シクストーンズへの悪い影響を受け取るだろしょう。キンプリが嘘つきアイドルになるわ。仲良いはネーム、などと代受け。また、翌日のキンプリのコンサートの冒頭マックで、長瀬恋、23、が、まずは挨拶せな。と言うと平野がそうだな。 まだ俺たちのこと誰かわからない人もいるだろうから。と、王子、神宮寺実は俺たちからと全振りすると平野が改め、ましてシクストーンズレース、と挨拶したという報告もあった。森本が工藤新一のうざモノマネを連発したため、シクストーンズのカオスなノリに神宮寺と平野までが乗ってしまったようだ。 森本は日常的にキンプリメンバーとテレビ電話で会話しているようなので、次はどんなコラボが生まれるのか楽しみだ。四角シクストーンズ北海道公演は大成功シクストーンズをもキンプリもツアー中。次はどんなチンマックが生まれるのか